ホットフラッシュが、えー、と起きないようにするためにとかあのもしかしてホットフラッシュが今日あったなっていう時にちょっとその自律神経のバランスを整えるのにとってもいい呼吸法があるのでそれ紹介しますねはいえっ、ー、とね片鼻呼吸法といいます<咳>、えー、ヨガの呼吸法の一つなんですけど早速やってみますねそしたら右手で親指小指出していただいてで右の手で 親指で右の鼻を塞いじゃいます、ねで。息を左の鼻から吸って口閉じてね。で静かに、えー、吐きましょう。ちょっと練習しますね。はい、左の鼻から吸って、はい。左の鼻から吐きます。あさ今度小指で左の鼻を 押さえて右の鼻から吸ってで右の鼻から吐きましょう右の鼻から吸ってで右の鼻から吐きましょうはいそれではこれ交互にいきますよじゃあ親指から親指で右の鼻こうやって閉じていただいて 口を閉じて左の鼻から吸ってはいそしたら今度は小指で左の鼻を閉じて右の鼻を開けますで右から吐きましょうはい右から吸って親指で閉じて小指を開けてこっちの左から吐きますこれを繰り返しますね左の鼻から吸って 反対吐いた方から吸ってこれ U の字書く感じね反対同じ方から吸いますよ吸って反対繰り返しましょう吸って反対 吸ってはんたい吸ってはんたい目を閉じてもいいですよ慣れてきたら吸って はーって、吸って、はーって、吸って。はーっ ラスト一回行きましょう。吸って。反対。はい、えっ、ー、と、これね、えっ、ー、と、右脳と左脳 の, の、えー、バランスも整うし。ええー、副交感神経と、ええー、交感神経のバランスの。 をとってもいいあの呼吸法なのでぜひね、えー、とお風呂入ってる時とかあとは寝る前とかあのちょっとねリラックスした時とかにあのやってみてくださいでもう慣れてきたらもう目つぶったりとかしていただいて構わないのであの自分のね特に吐く呼吸に、えー、と耳を傾けるような感じでぜひやってみてくださいそうするとすごくね気持ちが落ち着いてそれであとね案外ね脳がね なんていう右脳と左脳がバランスが整うのですごいね頭もクリアににななった感じになりますだからもしあれだとお仕事始める前にちょっとパソコン向かう前にちょっとねあのデスクのところでやってみたりとかするのもいいんじゃないかと思います。ははい、えー、とこのチャンネルではねこういった えー、産後から更年期、えー、前後までの女性たちの体のお悩みだったり心の悩みだったりに、えー、寄り添って、えー、といろんな情報を発信しているのでもしよかったら是非チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいですよろしくお願いします。